今日のテーマは下半身痩せです食事を減らしたり運動を増やしたりするとこの辺はねすぐ痩せたりするんですけどなかなかももの前とふくらはぎ手強いですよねその原因は足首の硬さにあったんです今日は一緒に足首ほぐして太ももとふくらはぎスッキリ下半身痩せていきましょう はい、それでは左足前に出して右足上に乗っけて手の指足の指の間に入れて大きく回しましょう。まずは足首をほぐしていきます。で反対回りもしていきますね。本当にね足首が硬い人っていうのは大抵ふくらはぎ太ももの前硬いんですよね。で張ってる方がすごく多い。はいそしたらつま先と膝頭持って吸って吐いて自分の方に指を折り返すようにして。 息振って吐いていきましょうこのすねをねしっかりまっすぐ伸ばしますはいかかとを出して指反り返らせて足の裏の皮をしっかり伸ばしましょうはいそしたら足置いていただいて親指と人差し指の間に親指を入れてここをねゴリゴリほぐしていきますでもしこれがね痛い方はちょっとね足の アーチが崩れてきてるっていう証拠なのでここしっかりとほぐしていきますねはいそしたら今度は一つ小指と薬指の間ですこの筋の間を親指をやっぱりこう筋の間に入れてここの動きこのクッキー折るみたいな感じこうやってほぐしていきますねで、小指ってここの出っ張りまでありますからねここまでしっかりほぐしていきましょうはいそしたら今度は筋膜リリースです 足の甲の皮を指でこうやって引っ張って揺らす感じ引っ張って揺らす感じ筋膜と筋肉の癒着をこうやって取ってここが癒着が取れると足首がしっかりねスムーズに動いていきますでそうやって今度は内くるぶしと外くるぶしの周りもこうやってピュッピュッって引っ張っていきます。本当にね皮だけ皮だけピュッピュッって引っ張ります特に、ね、内くるぶしのそ 周り痛い方特に女性多いのでそこしっかりとこうやって引っ張ってあげてくださいねはいそしたら今度はアキレス腱のところ本当に皮だけですよ皮だけこうやってピュッピュッって引っ張ります本当これだけなんですけどここってものすごい影響があって体のね背面全部とつながってるので腰痛とか肩こりとか首こりもね取れちゃう方すごく多いのでしっかりとこうやってねほぐしてあげてください。 そしたらアキレス腱をこうやって今度グッと掴んでゆすっていきます掴んでゆするアキレス腱自体をマッサージしていきますね息吐いてはい、はい、そしたら両手後ろに置いてアキレス腱のすぐ上のふくらはぎをもう片方の膝頭使ってほぐして はいそしたらふくらはぎの真ん中をほぐして膝の真裏をもう片方の膝を使ってほぐしていきましょう。はいそしたら反対いきますね。左足を上に乗っけて手の指奥に入れて大きく足首回していきます。回回回ししししたたらら反対回りしていいきましょうはい、そしたらですね はすって吐、はいて指を自分の方に折り返してすねをしっかり伸ばしますはいかかとを押し出して指を反り返らせて足の裏をしっかり伸ばしましょうはいもう一回吐、はいて手前はいもう一回かかとを押し出して指反り返らせますはいそしたら足を置いて親指と人差し指の間に指、親指を入れて ここの間をしっかりとほぐしますね。こうやってね、こう折るようにしていただいてもいいです。折っちゃダメですよ。もちろん折るような感じ。小指と薬指の間の筋に親指を入れて、ここをしっかりとほぐしましょう。 でもしこの時に左右差があるような方痛みに右の方が痛かったとか左の方が痛かったっていう方はそっちの方にいつも体重かけたりする癖があるんじゃないかと思うので立ち姿勢もね振り返っていきましょうはい、そしたら今度足の甲ですねここ本当に指の先っぽだけ使ってこうやってピュッピュッて皮だけ優しく引っ張ってあげてください。 ほんとこれだけで足首の動き全然良くなっていくのでもうねまずこれがめちゃくちゃ痛い方はもう癒着してるんだなと思ってしっかりと筋膜リリースしていきますはいそしたら今度内くるぶしと外くるぶしのね周りもピュッピュッってやっていきましょう痛いところはね入念に私内くるぶしの周りがね最初やった時めちゃくちゃ痛かったのでえっ、ー、とここしっかりとやってますねはいそうしたらアキレス腱 アキレス腱のところ皮だけ、皮だけこうやってピュッピュッと引っ張りましょう皮だけ引っ張ります本当にね、つまんで引っ張る感じですつまんで引っ張って、ゆすってもいいですねはい、そしたらアキレス腱自体をグッと持ってここを掴んでゆすっていきましょう掴んでゆする、つんでゆするです で、こうやってアキレス腱をほぐすだけでふくらはぎとかえもも裏、お尻かなり動きよくなってきますよ。はい、そしたら今度は右膝の上に左端を置いてアキレス腱のすぐ上ほぐしていきましょう。はい、そしたらふくらはぎの真ん中辺ほぐしてで、膝の真後ろほぐしていきます。はい そしたら最後左の膝立てて吸って吐きながらぐーっとかかとは床に下ろしたまま上半身の体重を左のももの上に置いちゃいます息長く吐いていきましょうはいそれでは最後右膝立てて吐いてぐーっと 体重を右のももに預けていきます床見てもただ本当に力全部抜いていきましょう右のアキレス腱とふくらはぎがしっかり伸びていくのを感じていきますねそれでは立った時の重心を見ていきたいと思います足首がねしっかりほぐれているので内くるぶしの下あたりで立ててれば最高ですねこういうふうに立っていただいてこれは前重心ですねこれは かかと重心、ね、理想は内くるぶしの下この辺りで立ててると内くるぶしの上にももの大天使があってその上に肩があって肩の上に耳がある状態この状態です。このの状態で立てるとももの 筋肉が緊張が緩んでふくらはぎの筋肉の緊張が緩んでくるので足がだんだん細くなっていきます。その原因は足首の硬さだったんですね足首はこう固まってしまったりこういうふうにねかかと重心で固まってしまっているとももとふくらはぎがどんどん大きくなっていくので内くるぶしの下で立てるようにしていきましょう。 そしてあと1つは膝がねこうピーンと伸びきっているとももがやっぱり張ってきますなのでいつもちょっと緩めるほんのちょっとほんのちょっと緩めるっていう感覚で立つようにしていきましょう足首と足の指がしっかりとほぐれて動くようになると足の裏も引き上がって正しい重心 内くるぶしの下のところで地面を押して立てるようになりますそうするともものりとかふくらはぎの張り本当にね日々の生活の中でどんどん取れていくので是非足首をほぐすやってみてください。それでは